皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。5月19日、ウマ娘、シンデレラグレイの3巻が発売になりました。早速買って読みました。感動しました。粉みかん。先日の DQ10TV で告知された通り、バンマの塔でもらえる大紋章の箱には要注意です。今開けて合成すると、ちょっとだけ残念なことになるので、絶対に開けないようにしましょう。